はい、こんにちは。えー、パイコン jpp です。今日はパイコン九州2022熊本というのを開催ということで、熊本城ホールに来ています。はい、この情報ですね。今改造されたばっかりなんですが、これから中に入っていこうかと思っています。はい、すごいですね。こんな感じではい中に入れそうなので、そのまま中入っていきます。 おはようございます着々と準備が進められてるようですねおお、すごい おー本格的こんなとこ座っちゃいけないねいやーすごいロゴもちゃんとつけてすごいワナーもスタンドも使ってすごいリアルイベントですねそれさですそれうです どちらからですか。えっと山口からです。山口から、お疲れ様です。お, すお名前はえっ と, 西 田, と申します西田さん。西田さん初めまして。しそうかな<笑>と思って声かけちゃったんですけどすみません。はい<笑>、はい、初めましてですねオンライン上ではお会いしたことありますけど来<笑>、はい、れたんですね。そうですね。良かったです。なんと か, <笑>んとかはい今日はじゃ発表者。<笑>そうですね。はい。ピックアップ。これ YouTube チャンネルとか出しちゃいますけど。 大丈夫ですか。大丈夫です。はい、なんか発表の意気込みとかなんかこのイベントの楽しみとかあれば、ねえっと。テックカンファレンスでちゃんと登壇するのはあの初めてなので。あ初めてなんですか。はい、へえそうなんだ。ううすごい緊張しています。緊張しますか。はい。楽しみにしてますんです。はい。よろしくお願いします。なんか同じ服着てるけどなんかチームなんですか。えそういう関係じゃないの。あそうですあとじゃあ山口から。えっと広島からです。あ広島から。同じようななんかユニットみたいな感じ。あ、え、モ、っと、ンサーンズ。あ お願いします。よろしくお疲れ様です。<笑>ありがとうございます。コンサーさんの名前をぜひ言ってください。トリプリ株式会社です。もう一回。トリプリ株式会社です。はい。ありがとうございます。はい、はい、今日はどちらから？あ、えっと、熊本市ないですから？あ熊本地元の方ですか？はい、このイベントはじゃあなんか p y t h 普段やってて、はい、あそうですね近くでやるからちょっと見てみたいなと思って。普段から結構パイソンやってっ、あちょいちょ い, いです、ね、ちょいちょ い, いですか。そ、はい、うですか。どうですかなんか今日はどんな楽しみでっていうかなんか発表を見に来たっていう。<笑>あそうですね。感じですか。 こっちでそういうパーイソンのイベントとかないんでそうですよね来てみたいなと思ってぜひ楽しみ東京から来てるメンバーも結構いるみたいなんで私もそうなんですけどいるんでなんかぜひいろいろとあお話ししましょうはい。今日は地元 えっ、ー、と、今日は大分から来たんです。大分から。はい、昨日地震大じるですか。いや、もう昨日地震大変だったんです。そうですよね。はい、熊本に来て、ホテル入って、はい、入って。うんうん、ああ、明日発表大丈夫かな、と、かちょっと緊張してたら、本当いきなりぐるぐ る, いるし。し<笑>うわー、やべえと思って。ええ、大分の方、はい、自, の自宅というか、大分の方は大丈夫ですか。いや、ちょっとよくわからないです。もしかしたら、家に帰ったら、いろいろ皿やらないんやら、資料がガシャガシャってなってるかもしれないですけど。らららちょっと心配ですけど。まあ、今日発表がうまくいきさえすれば、はい、で、今日この。 はい、カンファレンスが楽しめさえすれば、はい、まあ、その辺は、全部オッケーってこオッケー、はい、追い出しないからか。あ、そうですか、ね、は、結構追い出しないからだと、やっぱり一泊するぐらい、なんですか。そうです ね, ね、朝からこの時間からだと。そうですね。そうですか、はい。イベントは、全力で、元気に楽しみたいので、はい。ちょっと前日入りさせていただきました。ありがとうございます。楽しませていただきます。はい、ええー、何時からですか、発表。えー、っと、発表が。午後から。午後ですか、はい。じゃ、まだ、もうちょっと時間ある感じですね。そうですね。 緊張しつつ楽しみつ つ, つ, つやらせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします最高級出荷本を開催したいと思いますオープニングやらせていただきます座長の木尾田といいますよろしくお願いします<笑>いや長かったんです<笑>あの<笑> 録画したいですか今日はあのコロナということでオミクロン株を予想してなかったので、突然、ちょっと寄り切れてバたばタしちゃったんですけど、まあ、少しこうお見苦しい点があるかもしれませんが、その前にご了承いただければと思います。使えてないい どうなんかわからないですけど、ね。<笑>大変ですよね。地震があって寝不足なんですよ、ね。ああ昨日ね昨日地震ありましたからね。はいびっくりしましたね。びっくりして結構揺れたじゃないですか。揺、はい、れましたね。はい、はい、それで、うん、あの熊本地震のことちょっと思い出したみんなドキドキして多分出れなかったかっ。まあ、そうですね。はい、はい、ということで景気に楽しんでいきますんで、はい、よろしくお願いします。はいどうぞありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうござ い, います。ますさんどうですか？パイコンジーピーティービーですけどはいああどうもこんにちははいはいどうですか？はいはいえー 今回楽しみはどんな感じですか。楽しみしてますよ。えっ、ー、ともうバイコンってね今回二年ぶりですから、うん、まあバイコン G.P. は一回出てたんですけど去年、はい、ね, ねでもこんなイベントしかも熊本で、はい、久々皆さん会うのはすごく楽しみしてました。しですよね。うん、はい。うん、まあ今日私も、まあ、発表も私もあるんですけどどちらかというとう、ね、このインタビュー取ったり。 あとはまあみんなの話聞いたり、ま、う、あ、ん、清水川さんの話もね、面白かったですね、よかったですね、うん。懐かしい。はい、で懐かしい<笑>っていう感じもしましたが、<笑>うん、まあそれではやっぱりね、あのいろんな勉強法とか、やっぱり普段思っていることを結構そうそう。私もなんか感じていることが一番あったりとかもあったんで。うんうん、そうですね。はい。 じゃあと で,、ね ま, た後ではい、またそうですねはい、うんはい、今日は一日中 YouTube ずっと y っ u t 撮ってますんで YouTube、はいはいはい<笑>はい、でパイコン JPTV ですいやー久しぶりでしたね久 し, 久しぶりでした、はい、あのジャンゴーコングレス JP 去年そうですよね、はい、あれ、はい、あのトークを応募してば、はい、2年連続で落ちたりして た, してた<笑>そうなんだ。今回あの本当に2年ぶりの開催ということで<笑>はい、はい、リベンジも兼ねて応募させていただいて、はい、でまあありがとうことい採択させていただいてお話してきたとまともの楽しかったですはいありがとうございました飛行機初だったんですねいや本当に初でしたがます 間から乗ってくる感じです か, 野だか松本空港ですあ松本空港から乗ってくる感じで、はい、松, 本松本空港は直行 で, 福 岡, で、ね、福岡まですね福岡来てそこから新幹線ですそうなんだ、はい、長旅でしたねじゃ、まあ私たちも東京から来ておりますがそんな変わんないですから 聞いてリアルイベント、トーク聞いていいす、ね、楽しいですね、やっぱりねそうですね楽しいです ね, ねそういう感じがいね久しぶりの感じ、さっきの ね, 感じいいですね、清水川さんのとき、やっぱこっちの声が届かないなっていうのがね、やっぱちょっとなんかせっかくここでね喋ってて、こっち側だけでっていうのそうですね、寂しいです、ねまあ、しょうがないですけどね、それは仕方ないことですけど、まあ、急きでもうできて、すごいっすよねよとはす。昔だったらもう、まあ、どうしようって、わたわたして、わやっぱその辺のテクノロジーのみんな、使いっぷりはレベルが上がってます そんなにトラブル、トラブルずにね、あのうまくいってる感じですね。大、は、丈、い、これからも大丈夫です。まあ、行くことはなくても。はい、大丈夫です。はい、鹿児島から来たまさくらと言います。はい、よろしくお願いします。はい、えっとね、九州の時には毎回参加って感じ。一、はい、回2回二、ね、回に一回ぐらいですかね。まあ、ね、二年ぶり、三年ぶりぐらいると、はい。そうです。そうです。はい、去年は。どうだったんですか。去 年, 去年多分中止やと止延期になって、今日、それが今日、今日の感じですよね。よなので、二年ぶりに参加させていただいた。はい どうですかなんか今日の楽しみみたいなところは何かえっ、ー、とですね、はいあ、あんまり最近はあの何やってるか気にせずに来てるの で,、うん、そののでああも う, もうじゃあみんなに会いに来るって感じですかね<笑>あの気分で決めててちょっと気になってるのがあ の, んのあとですよね確かね山川さんのねあのこういうのってね、はい、なかなかの書籍と か, 確かに、ね、そういうところとか出られないので。 確かにねそうですね私はちょっとオっちに行こうか次悩んでるところなんですけど<笑>僕もちょっとこっちも悩ん で, るんですそうですね飯バ<笑>ーウェイとも結構知りたいんですけど、まあ、ですよね、まあ、そっちはなんか調べればなと か, なるかなると確かに確かにあそういうのがねやっぱりこのカンファレンスならではというかそ う,、ね、そういう感じのところですよね<笑>本だけではなかなか学びにくいとか学びにくいとか、まあ、ちょっとニッチな方が好きなので<笑><笑>そういうところに遊びに行って うですかはい、ぜひなんか、はい今日は一日ですよね、はいまあ、鹿児島からだとどのぐらいでしたっけ、ここ熊本までだと、えっと、ちょっと1時間ぐら い,、ねぐらいね、新幹線で、まあ、もうじゃあ、本当に、まあ、気軽ってことじゃないですけど、まあ、新幹線乗ってくればすぐ時間は気軽なんですけど、お、はい、金が気軽ですよね、<笑>はい、確かにね、車だともっとかかっちゃうんですか、えっとここはまあ、僕、車持ってないので、ぜいたく借りて高速乗るとかすると、もう3時間ぐらい えー、と車はですね高速で2時間ぐら い,、ねぐらいただ、ここら辺で駐車場探してとか、まあそういろいろやってると、やっぱりもうちょっと時間かかってしまうので、確かに確かに、じゃあ、新幹線で来て、新幹線で来てそのまま、そのままき今日は帰るっていう感じです、いろいろちょっと緊張感になる時期なんで、しょうがないですからね、その中でも開催してくださって、ありがとうござ い, まいや私は開催主催者じゃないんで、全然あれですけど、はいでも本当にありがたいですね、そうですね、本当にありがたいですよね、はいじゃあ、ま, あ、また今日一日、まだ今日ちょうどお昼なんですけど。 はい、はい、また、えー、と今日一時まだ話しましょうということで。はい、よろしくお願い。しますこちらこそよろしくお願いします、まあ。はい。スピーカーですね。スピーカー山本さん。ーーはい。どうでした？なんかスピーーもうもう終わったんですよね。いやえっ、ー、とこれからこれこれ か, らか。これからなのでちょっと緊張してるあ。あちょっと緊張してる感じです。<笑>今日何を話されるんですか？今日はあのファイヤーっていうまあ医療情報関係のあの Python のライブラリーがあるので、おそれそれの話。まあ。 p y t h 自体は他の言語もたくさんあるあそうなんです全体の標準規格なんです。その Python 実装の話を。そうなんだ。自分もまだ勉強中。勉強中。<笑>何度かねあのいつもあの Python 九州で何度か山本さんとお会いしてますけれども、はい、<笑>熊本でしたよね。熊本ですね。熊本にいらっしゃって、はい、普段も Python 使ったりと、ね、いう感じですか。ちょこちょこやっぱり使ってますね。使ってます。普段ねいいのかな言って医療系です。医療系です、ね。ですよね。なのでなのでのはい。中継だとちょっと怖いけど。 うん、編集だと多少ははははい、はいいそうですよね<笑>確かに確かにねいろいろデータもねいろいろ難しいと思うんですけど、はい、結構じゃあそういうところでの Python 活用みたいなのも始まってる感じですかそ う, そうですねやっぱり簡単に書ける分、はいはいまあ、あの裾野が広いというかちょこちょこあのそうハンズオンとかもあってたりすするんですよでも結構周りの人たちもちじゃあ Python 使ってデータを加工したりとか使おうみたいな感じもあるいやっよ。 自分は自分のところはあまりそもそも開発する人間がいないので、そうなんで す,、ね、ですけど、えーまあ、あのいろいろ情報界隈はそれなりにあそうですねちらほら人は増えているかなという感じですね。そ う, すねそうなんだ。はい、はでも。 あのやっぱり熊本でこのイベントがちょっと復活というか、年ぶりにできたでやるのかなと、大丈夫かなと思いながらそうですよね、<笑>ちょっと心配になりましたけどね、な、ま、ん、あ、とか私たちも東京から来て、発表したり、まあ、リモートの発表とかもまあしょうがないですけどね、ありま す,、ね、りますけど。はい な感じでございまして、まあ、広々と<笑>。会場を使わせていただく感じそ う, そうですね、はい、こんな感じで、はいはい、楽しんで今日は、はい、あの一日いたいと思います。はい、じゃあ発表も頑張ってください。はい、頑張ります。行、は、き、い、ます。も事務局裏方でずっとどうですか、はい、今回大変ですね。大変でした。大変でした、ね。あれが直前。だったから、ね、あのー、あれって言ってるのは、あれですね、妹がね、こんな感じでリモートの。やってますが。 そう大変でしたねですね。はい、ねいやでもお疲れ様です。なんとかでもできてよかったで す,、ね、ですね。ちょっとしばらくでできてなかったんで。本当ですね。はい。はい、できてよかったと思います、ねはいあの。お疲れ様です。今日は福岡から来られて、はい。そうですね。昨日から前日入りして。前日入りして、はい、今日お帰りですか。はい、そうするとまあ今日もう一回もう一泊して。そうですね。すはい。一応予約はしてますから。<笑>あこんなことになると思ってなかったで。<笑>まあそうですよね。ゆっくりねお酒飲んでね、はい、夜な夜な楽しくっていう感じだと思ってたんですけど。うん ちょっとね緊張感の感じですけどす、ね、まあしょうがないですか ね, ですね。でもまあでもすごいできてやっぱりやっぱリアルで楽しいですね。そうですね。やっぱりやると違いますよね。やっぱり。まあ、うん、やってみますかね。<笑>うん、<笑>まあ熱量がねやっぱりちょっと違うかななんて私も思ってるんで。でねはいはい、に設備も本当に良くてすごくここです助け助けられます。この場所。熊本ート情報ルね、うん。このリモートも結局機器がもう全部揃ってるんで。はい、そうなんですね。うんはい、だからあの。 インアウトだけちゃんとできてればちゃんとできますようん、うん、ということなんでもうそれでこう や, ってやれてるのでやっぱりすごいですね、はい、これがなかったらできてなかったと思いますね、まあ、確かにねそこまで設備やれしてたら大変ですもんね、はいんはい、なので助かりました、はい すごいですね。あれ面白い話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか僕参考になりました。私そこまで C とかやらないので、普段 Python は書く側ですけど、Python の中を追っかけるってどういう風うな感じなんだろうと思ってっ。僕もすごい気になってたんで、はい、なんかあんな単純な文がコンピューターに理解されるわけないだろうと思ったら、<笑>やっぱ通訳が優秀だったんですよ。そうですね。確かにね。さすがだな。さすがですね。すねえー、これ何年ぐらいかけてこの辺まで行って、その興味を持ち始めて、この辺が理解されるまでって 結構難しいと思うんですけど理解するには。 理解するというよりかは<笑>あの、まあ、コンピューターの<笑>まあ基本、コンピューターのプログラムの実行ってプログラムと<笑>あのベアメタルがあって Python <笑><笑>、まあ、が中間にあるわけですから<笑>まあプログラムの書き方を学ん で, で下にあるベアメタルの や, あのやり方を学んだらそこであのコンピューターサイエンスの知識がつくので<笑>そこで Python がじゃあどうやってやりくりしてんるのかなっていうのを見る感じですね。<笑><笑> 先ほど学生時代は、えー、ともうちょっとブロックチェーンとか、えー、とそういうものをやられてたというコンピューターサイエンスを学ばれててその時は Python のコードっていうよりはもうちょっ と,、えー、と違うところをやっていてそ の, そ, うです、ね、その後興味を持ったそうですね。やははりプログラムを書くとき アプリケーションのモデルとか、はい、そのパイスプログラム実行環境の内部は見るわけじゃないですから、はいはいはいはい、その時に、ねまあ、もっと早く実行できないかなとか、はいはいはい、モチベーションはそっちですね早くそうですねちょっと遅いな、ね、これと思ってそうそう、まあ、とりあえず卒論を出してからその後ちょっといじり始めたっていう感じですね<笑>、うん、<笑>そうなんですね、はい、ありがとうございますありがとうございますえっと台湾人が 要は s q s のログをそのままどこかのデータベースに書き込むみたいなところでできるようになってますか。はい。で、あと時間前にババッと喋っていきますか。まあ基本的にはリードして、変換して書き込む。まあこんなプログラムを書くために、プログラムあの、えっと、SDK になってますか。ババッというと、まあインストールするのはすごい簡単で、エンディングすバッチリで入りますっていうこと。で、クラウドデータフォローとして実行するっいう 万全でくくの持持っていってててていいい適当にださ、はい、すみません、かえ月よろしくお願いします。今回あえてよかっったたでで、はい、す,、はい、じゃああいすあだ、ね、あのの前山口の えっとねその前に清田さんから頼まれてえっとなんだっけベンチャーキャピタル系のイベントがあってそれが三月にこの間あってあおとそれおとそれだねさ三月にそれがあってでえっとその時にリモートであったっていうのが初めてです ね, ですねはいあとなんか山口で T A やってもらっていいう、はい、そうですねパ イ, イ俺がこうやって喋んなきゃいけないブートキャンプの<笑>はいそうですねブートキャンプの方でやってもらったって感じです。はい ありがとうございます、はい、ありがとうございます勉強してくださいでもなんかねいろんなことできる感じだから、はい、まだ学生さんですからね、はい、頑張ってくださ い, いはい。ありがとうございま す, います会えてよかったですちょっと雨模様になってしまいましたが楽しいイベントでしたはい。すごい楽しかったですねちょっとこれから えー、とホテルにも戻ろうかなというふうに思っておりますが皆さんお疲れ様でしたということでこの辺で「バイコン JPTV」現地からですねお届けは終わりたいいと思いますいかがでしたかねまたこんなことやってみたいと思いますのでよろしくお願いしますそれでは